ご利用くださいましてありがとうございますこの電車は東福岡・伊沢線経緯両野電池万万電車です なお客様妊娠されている方また審査の場所お遅れのお客様方には座席をお寄せくださいますようご協力をお願いいたします優先席付近では交差口には携帯 電, 電話の電源をお切りください<笑>ご民会の場所では<笑>マナーモードに設定の上通路が越える通算認きをお願いいたします<笑>また、手荷物などは お願いします電車の乗り降り及びホーム通行の際は足元に十分注意してくださいホームでは黄色い線の内側を通られるようにお願いいたします電車の進行中野望やむを急ブレーキをかけることもありますので十分お気をつけください次の停車駅は長所バル のよしやはお乗り換えくださり。<音声><音声> まもなくロー丸、バル丸ーバルでシドアにご注意ください次のロー丸バルではホームと電車との隙間が広く空いている所がありますので足元にご注意くださいロー丸バルを出ますと次はガサりに止まります